宝箱から宝珠の香水とか出るんやなって皆様ごきげんよう久々ですキャラクターボイスは柚木ゆかりでお届けしています2月14日ハッピーバレンタインということで歴代のアストルティアクイーンを振り返ってましたこうやって振り返ってみると各バージョンごとのヒロインが順当に選ばれている感じですバージョン4のヒロインを除いては本当になぜにメレアーデ様は ストーリー進行とのタイミングが悪かったとしか言いようがない結果で、バージョン 5.5 で活躍したとしても、第10回コンテストの開催タイミングが、ぐぬぬ。せめて予選を突破させることができれば、念願の声がつくのですが、この際、ドラゴンクエストライバルズから逆輸入させる形でもいいです。あるいは、大富豪にメレアーデ様のトランプを追加するとか、メレアーデ様の後日談クエストを作ってもらうとか、メレアーデ様のレンタル衣装を追加してもらうとか、